こんにちは、かにくろです。YouTube の始め方、第1回目でターゲットを絞ったら、今度は自分のブランディングをしていくっていうことになっていきます。〇〇ならこの人というような、自分のやりたい動画に対して、もうその自分の地位を築いていくっていう、この動画を見るならこの人っていう、これがブランディングになっていきますが、 過去に同じような分野で YouTube を上げてらっしゃる方の中でもそこを割り込んでいって自分のブランディングをするにはやはりちょっとしたコツがあります。それはブランディングするにあたって自分の特徴をもう少し細かく細分化していくっていうことになります。例えばこのチャンネルであればインターネットを使って収益化していくっていうテーマですが細分化しているのはサラリーマンが YouTube で収益化しているっていう そういう、さらに、どんな人が何を使ってどうしてるっていう、そういう細分化のコンセプトでやっています。そういうふうに、ターゲットに向かって、こんな感じでやっていくっていうふうに細分化する方が、見てくださる方の心に刺さる確率が高いと思います。ターゲットでもお伝えした通り、ぼんやり伝えるんじゃなくて、どんな人にどういうふうなことを使ってどう伝えるかっていうふうに、 細分化した方がチャンネル登録者数が増えると思います。チャンネル登録者数が増えないとなかなか収益化できないので、やはり単純に儲けるっていうだけじゃなくて、どんな分野でどういう風うにして儲けるっていう風な細分化するっていうのは大事なことだと思います。もう一つ他の例で例えますと、私は別のチャンネル、スマイルチャンネルっていう 住宅関連のチャンネルも運営しています。住宅というぼんやりした広い分野の中でも、私はブランディングとして、私自身、一級建築士で、インテリアコーディネーターで、宅地建物取引士と、住宅関連のプロなので、プロが一戸建て住宅に絞ったノウハウを提供するチャンネルっていう、そういうブランディングで運営しています。あと、別のチャンネル、 カネクロレビューチャンネルっていうチャンネルも運営していますが、商品レビューという幅広い分野の中で、ガジェット類に絞って、使い方、ノウハウなどをお伝えして、最新情報を心がけるという、そういう戦略でやっています。意外と、レビューチャンネルの中でも、使い方をレビューしてるっていうチャンネルが少ないのと、あと、いつも情報収集して最新のものをお伝えするっていう、 そこを心がけているのが私の特徴です。そういうふうに細分化した方が相手の心に刺さりやすいと思いますので、よかったら自分のブランディングとしてどういう分野でどういうふうに伝えてどうしていくのかっていう細分化することをお勧めします。今回は YouTube を運営するのにブランディングしていくっていう内容をお伝えしました。また YouTube の始め方の動画、